まるでナウシカのような光景、スボウダイ、桶ケツチ、天狗岩、貝殻山の平尾台のルートのご紹介です、はい、今回はですね、平尾台のです、ね、ちょっと重曹を楽しんでみたいと思います。 えー、今ですね、茶賀床園地から今中峠の方に向かっているところです、えー、と今回は中峠、須尾台、桶岳地、えー、天狗岩ですね、えー、かっこいいのがあるようですで途中の須尾台から桶岳地の方はちょっとジブリみたいな景色があるようなので行ってみたいと思います平田へゴーまずは茶賀床園地からスタートです 茶がどく園地は車がだいたい20台ぐらい止められますねあと、えー、こちらにトイレもありますんで事前にトイレを済ませておくといいかと思います家具現金ですねこちらはテーブルとベンチもあるのでツーリングの方や観光の方もいっぱいいらっしゃいましたカルスト台地はヨウグンガンという羊の背中のような岩がたくさんあって 綺麗ですね。さすが日本三大カルストと言われるだけあります。はいえー、分岐ですえっ、ー、と中峠のね手前にス台に目指す分岐があります。ここから200メートルです。台。ボダイ。尾根が 1.4 キロで天狗山って感じですね。 このですね中峠の、えー、手前の坊台への分岐までは茶か毒園地から15分から20分ですこの坊台の前の丘までの道が一番勾配がありますって言ってもそれほどでもないですね はい、えっ、ー、と、スボ台直前のここがです ね, ですねちょっと今まなで、ね、結、え、構、ー、いいんだけどあと、今までちょっと暗 い, いので半溜めでもいいかもしれないですねちなみにここは他のルートからの合流地点にもなっていますスボ台までは中峠前の分岐から20分ぐらいでたどり着きました 標高は605メートルです壺台からは平尾台を一望できますいい眺めですねここからは桶が土を目指しますインスタ映えスポットですね 壺台桶谷土天狗山でがすごく眺めのいい稜線の景色になります。ジブリの直鹿っぽい光景というのがこちらですね。 桶狭間市からは神田町行橋方面が一望できます。桶狭間市は標高五百六十八メートルです。人気の休憩スポットですね。坪台からここまでは約二十分ぐらいです。パラグライダーの場所としても非常に有名です。 ここからはもう完全に下りですね。ここから20分で天狗岩です。 天狗岩です。標高436メートルです。南側から見ると天狗の顔が突き出たような感じに見えるので天狗岩と言われているそうです。はい、えっ、ー、と天狗岩まで来ました。遠かった方がなんかちょっと天狗っぽく見えますね。一番上の岩まで登れるんですけど、危ない。思っと例になりませんでした。 ここからカーブを経て下っていきます途中水が流れているところもありました 竹林を抜けて低山山っぽい山道になりますなてっの<笑>竹林を抜けた先に分岐に差し当たります。 えー、天狗岩からですね、竹林を抜けまして、えー、こちらが貝殻山ですねで、こちらの方に行きますと、茶賀戸公園地、この方に進みますと、潜仏乳堂の方になります。貝殻山へはいろんな登り口があるみたいですね。 結構すぐに登れました、えー、天狗岩からですねだいたい40分ぐらいで、えー、貝殻山のピークまでたどり着けました標高4 7 2メートルです平尾台の中では低い方になるんですけどもそれでも景色はすごく良かったです この貝殻山から15分程度で目白鍾乳洞の駐車場の前に出ますラララララララここから茶賀独園地までは2分程度です、はい、茶賀茶エン園地に到着しました重曹終了です はい、えー、今回天狗岩というですね、えーと、名物スポットがあったんですけども諏訪台方面からですね、登っていった方が登りの負担は少なそうなので親子登山にはいいかと思いますまるで直鹿のような稜線の光景諏訪、えー、台桶安土、天狗岩そしておまけに貝殻山すごく楽しい登山でしたこちらの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします